傑作が生まれ落ちた、素地にあるのが、一人の状態だということ。多くの人々を感動させてきた文学作品や、簡単な声を上げるしかない美術作品の数々。それらは、原稿用紙に向かい、キャンパスと向き合った孤独な者たちの手から生まれたものだ。もちろん、孤独でありさえすれば、偉大な作品が生まれるわけではない。孤独は、 創造性にとって十分条件ではなく必要条件なのだだからいきなり深遠な施策やらオリジナルな発想やらがどうして生まれてくるのかと聞かれても答えようがないしかしそういう傑作が生まれ落ちた素地にあるのが一人の状態だということは知っておくべきだろう